ガラス管を使ったマドラー作りよりガラス細工なんですけどもこれはガラス管ですね中空洞になってますね。ねえっと マドロなのであんまり長くない方がいいと思うんですけど、だいたい二十センチぐらいでヤスリですね。ヤスリで、えー、っとまあだいたい四十五度ぐらいに角度をつけて思い切ってガリッとですね。あんまりこうギクギクやっちゃうとあの複雑な割り方をすることが多いので、まあ、思い切ってガリッと一回いいと思います。 傷がついた方の反対側に親指を揃えて親指を揃えて反対側ですね力をあまり力を入れないようにして反対側に向けて押す感じですね軽く押す感じですねとパキッて感じでまあまあ綺麗に割れるとですねでは ガスコンロでこのこれカットしたところですね鋭くて危ないのでここ丸めたいと思います、まあ、あの炎の比較的に温度が高いところに向かって、えーまあ、こう立てる感じでやる方が早く終わるんですけど、まあ、このぐらいの 管の太さの場合はこれでいいんですけど、あまり太くなるとこう熱がこう結構伝わってきたりするので、まあ、通常はこういう感じですね。ガラス管の場合は横からちょっと上に向けた感じでやることが多いですね。まあこれ管あの太さがあの細いので、炎がです、ね、こうやって向かってくるような角度で炙った方が、えー、その分早く 丸まりますね。えっとだんだんこうガラスが溶けてきて、管の部分がですね狭まってきて閉じてくるわけで す,、ね、で, で, るですね。もうこれでほとんど閉じている状態です、ね。丸まって管の部分が閉じているんですけども、一旦これで冷やします。果の中にですね。 何かこう気に入ったものをこれビーズなんですけど詰め込むというだけなんですけども詰め込さいですねちょっとあのこうガラスをこう切断してる時にこうこの部分を丸めてないことがあるのでま丸めるまでもないんですけどもちょっと指こう気をつけてあの作業する時にですねこう 手を切らないように。気をつけてもらうといいと思います。ビーズと。こういったちっちゃなスパンコールもあったので。これも入れてみたいと思います。これ水やいのスパンコールだけじゃなくてですね。あの、色、色水ですね、いわゆる色水を。 用意しておいてピペットかなんかで入れても良いかなとだいぶ頑張って詰めたんですけども、まあ、ギリギリまで詰めすぎちゃうと後でこでバーナーで火でですね温めた時に焼けちゃったりするので、まあ、3分の2とか4分の3くらいにとどめておくとがいいと思いますもうちょっとこうきれいになるかと思ったんですけどまあこんな感じですね と反対側を封じるだけなんですけどあまりこうビーズとかが飾り物がギゲギゲまで入ってると焼けただれてしまったりするのでまあ適当な位置ぐらいにとどめておくのがいいと思います。 もうこの操作だけなんでさっきはねあの立てて先っぽを先端を丸めたんですけどこれで立てちゃうとビーズが<笑>燃えてしまったりあのこっちが落っこちてきちゃうのでねこう斜めにした状態で丸めることにします。反対側を閉じるきよりはその分時間がかかってしまうのはしかたないですね。 先ほどの反対側を閉じる時よりはだいぶ時間がかかっちゃうんですけどもあんまり焦るとですねビーズが戻ってきてしまうのでこの角度でくるくる回す感じですね。よくあのガラスナイフですねあの軍手を使ってやけど防止のためにね、まあ、両手軍手をするべきだっていうし。 人もいるんですけども、まあ、これ議論が分かれるところで、まあ、片手のフリーハンドにしといて、えっと素手でやった方がむしろこう。熱の伝わり方たちとかね。あの。逆ってこう事故防止につながるっていう考え方の人もいるようです。両手やっぱり軍手にしてしまうと、この別のところのリスクっていうんですかね。物を落としたりです。とか、ちょっとやっぱり不仏教になるもんで。 これのとことろは、議論が分かれるところなんですけども何でもかんでもこれ防護すればえっとうまく操作が効くかっていうとそうでないケースもあるということですこの角度でくるくる回していればいずれ先っちょが塞がってくるんですけども だいぶ下がりました、ね、回してないとねあの全体こうあっためちゃったり回したなかったりするとこう先っちょを垂れてくるのでね曲がってしまうと根気強く回し続けると。 にこうつけるんでね、まあ、熱って言いますか温度の変化があったりするとちょっとでも穴が開いてるとこう液体が入ってきちゃったりすることもないわけじゃないんですけれどもよっぽどですね隙間が開いてなければまあそんな気にすることはないかなと、はい、でもだいぶほぼほぼぼ閉じましたね。 別に飲み物何も入ってないんですけどもこんな風にしてこうかき混ぜたりなんかしてねまあちょっとシャレたマドラーとして使ってもらえればいいかなとシャレたっていうのはそんなに綺麗なわけじゃないんですけどねまあビーズなんかもうちょっと細かいのとかあと砂時計用の細かい砂とかを入れた方入れると。 もう少しこうあの中身がこう 動, い動いたりして面白いかなと思うんですけどもあとは安全に使ってもらえればいいかな